大統領が変わるたびに繰り返される韓国の風物詩と言っていいのではないでしょうかどうも政治いろいろの学ナです保守派ユンソンギョル新政権誕生を間近に控え革新勢力に対する乱害が激しさを増してきている模様です ワウコリアの記事を引用します。韓国のプサン大学は5日、直ぐ元法相の娘、チョ・ミンさんの2015学年度医学専門大学院への入学を取り消した。女子側は大学側の決定を受け、裁判所に効力の執行停止を申請したと明らかにした。女子は5日、 Facebook に報道資料を公開し、娘の訴訟代理人が、釜山大学が4月5日付で決定した入学取り消しを受け、本案の判決が確定する日まで、その効力を停止する執行停止を裁判所に申請したと述べた。著紙側は、釜山大学入学選考構成管理委員会の自主調査結果によると、 同事件で問題となった経歴及び表彰状が入試に影響を及ぼしていないことが分かったと説明した。また、著さんが一時の書類選考をパスしたのは公認英語の成績が優秀だったためだ。二時の面接は当落に影響を与えなかったと反論した。当落に全く影響のない経歴記載を根拠に、 入学許可を取り消し、結果的に医師免許を無効にすることは、申請者にあまりにも過酷な処分だとし、この事件の処分で実現する公益に比べて、申請者がこむる不利益は非常に大きく重大だと訴えた。続いて、同事件の法案判決が言い渡されるまでには、相当な期間がかかるものと予想される。もし、 処分の効力が停止されなければ、申請者の医師免許は取り消され、申請者はこれ以上、現勤務病院で医師として働けなくなると述べた。釜山大学は、大学が発表した入試要項は、公的な約束であり、これを遵守することが何より重要だと判断したとし、新入生の募集要項では、虚偽書類を提出した場合、 入学を取り消すと明示している東洋大学学長の表彰状などが裁判所で偽造または虚偽という判決が下されたため新入生募集要項に従って入学の取り消しを最終決定したと説明した。とのことです。向いても向いても疑惑が出てくることから玉ねぎ男と言われた直ぐし。 この直ぐ氏が引き起こした数々の疑惑は直ぐ事態と呼ばれ、この疑惑を操作する急先鋒だったのが当時検察総長だった他ならぬユン・ソン・ギョロ氏だったのです。文大統領の売りだった直ぐ氏は立場を利用するのも利益を管理するのも当然と考えていたのでしょう。娘の不正入学や不正進学、息子の徴兵機費など、 親族に便宜をはがったたとさされれる疑惑が数多く取り出されましたこのうちの一つである娘の不正進学疑惑がこのニュースで報じられているものですね。この記事では、釜山大学は4月5日に、チョ・ミンさんの2015学年度医学専門大学院への入学を取り消したとされています。が、釜山大学はすでに 2021年8月の時点で一度、入学取り消しを決定しているんですよね。2021年8月24日付の朝鮮日報が、諸国元法務部長官の娘、趙民氏の医学専門大学院入試疑惑を調査してきたプサン大学が24日、趙民氏の入学を取り消す決定を下したと報じています。 2021年8月から2022年4月まで裁判で係争していたということかもしれませんがいずれにしろプサン大学は2021年8月に下した入学取り消しという決定をこのタイミングでもう一度念を押したということになるわけです文政権が残り1ヶ月となり実質的に政治活動ができなくなったこのタイミングで プサン大学はあえてもう一度直ぐしの首を切ったというわけですね。このプサン大学の態度こそ、いかにも韓国式のツートラック、中立の現れと言っていいのではないでしょうか。以前の動画で韓国が言う中立とは、異常なほど高い自己評価に根差したものであり、平たく言えばアメリカからも中国からも 重要な国、素晴らしい国と認識されており、いずれからもラブコールを受ける国という意味に過ぎないと思われると述べさせていただきましたが、韓国式の中立にはもう一つ意味があったようです。韓国では日和みを決め込むことを中立と言っているんではないでしょうか。そして、こちらの方が強い、より利益を供与してくれるとなった方につくという、時代主義が 骨の髄まで染み込んでいるのが韓国という国なのではないでしょうか。もう一つ面白いニュースが朝鮮日報に掲載されていました。こちらは朝鮮日報の記事を一部引用します。ムン・ジェイン大統領の妻、キム・ジョンスク夫人が2018年10月のフランス訪問時に着ていた高級ブランド、シャネルのジャケットについて、聖華大は 来た後に返却したが、最終的に国内の博物館に寄贈・展示されたと主張した。しかし、キム・ジョンスク夫人が着ていた服と、博物館に展示された服は別の服だったことが5日、本誌の取材の結果確認された。それから3年余りが過ぎた今年3月、キム・ジョンスク夫人の衣類・アクセサリー購入資金の出どころについて疑惑が浮上した。 青の民書館はある番組でシャネルのジャケットについて借りた服を着てシャネルに返したところシャネル側からハングルがデザインされているということで大きな意味があるので韓国に起動すると言われ韓国に寄贈されたそれが今おそらくインチョン空港に展示されているものだと語ったつまり キム・ジョンスク夫人が実際に着ていた服がそのまま展示され、寄贈もシャネルの自発的な意思だったということだ。だが取材した結果違うことが分かった。とのことです。ユン・ソン・ヨル新大統領が決定して以来、ムン・ジェイン大統領夫人による公金横領も追及を受け始めていましたが、これもその一環です。 大統領夫人が着用していたシャネルのジャケットについて、青瓦台は、シャネルから寄贈されたものだと説明していたのですが、それが嘘だったということですね。このニュースをリークしたのは、韓国文化体育観光部の関係者とされています。これが本当だとすると、いよいよ官僚もムン・ジェイン大統領近辺に牙を剥き始め、ユン・ソン・ギョル新大統領に すり寄りを開始したということが言えると思います。5年続いたムンジェイン、革新政権が終わりを告げ、釜山大学も官僚も慌てて革新勢力を切り離しにかかり、保守派勢力にすり寄りを始めたというわけですね。この流れはこの後、一層強くなっていくものと思われます。政権が変わるたびに、自己の利益を追求して、 あっちにふらふら、こっちにふらふらを繰り返すというのが韓国の特徴であり、この先もずっとこの特徴は続いていくものと思われます。韓国が未開な国と呼ばれる一員をここに見たような気がするのは私だけでしょうか。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。